6代目です。なんと、この青畳工房6代目の YouTube が300本目に到達いたしました。当初の目標は1000本上げちゃうぞということでしたので、動画のアップはまだまだ続けます。でも今の目標というのが動画1000本アップではなくて、1日1万回再生を目指すぞになっております。果たしてその目標を達成できるかどうかはわかりませんけど、やるからにはやろうと思います。 1日1万回再生とといますすかなりのものもです仮にほとんどの動画がまあヒットですねあのたくさん再生されることがなくても一度上げた動画は時々再生されたり継続的に再生されたりするやつもありますのでとりあえず3万本ぐらい動画をアップしちゃえば1日1万回再生ぐらいいくんじゃないかなと思っております安易な考えですけどそれでも1日1万回再生を達成できればいいかなと思っております